Have here, all right, this is a soda machine. Somebody left the change. So, one was here recently. I need the station's key. Oh, it was in the mailbox. Wait, was it in my mailbox? No. Hey, hey young man, yo, what the fuck, huh? Yo, what the hell? Oh, n、nah, o I gotta get the fuck around here. They fucking bugging. I know damn well i s e e some. Oh my god, this shit is scary. Just backing up the car scares me. And then e mailbox e s l o o k like fucking people, bro. What is that? That's What I thought. What fucking key did I get? Oh, what do I do with it. Why is he so fucking nosy in the first place? Why am I here? Shit is, shit is ominous. They got a clock somewhere. That clock ticking ain't even moving. It's a tick with no t a l k out of here You should have seen a g r e a s face. Seen a tall g a t e Right down on a long way. Now, I don't know where we're supposed to be going or what I'm supposed to be looking for. But if I look at this、oh, account, yeah. okay, a a I You're a victim! There from...、mm. oh, oh, oh. we go.、Uh, stop capping. I like somebody virus. What do we have in here? No?、Huh? Shiny floor. No mission objective. I don't really see anything inter interesting. Wait a minute. Remember when we seen that dude that like, you know, had that camouflage on, so every time I tried to stare at that boy, he disappeared? What if we gotta go over there? c a u s e ain't no breakers that I'm gonna box him like some Captain Crunch. Yeah, I think that's where I'm gonna go. Look y right there.、I'm、not even doing nothing. Look at this. I m e a no fucking sense. There's something odd about this monitor. You scared of it already? I don't know what the point of that was. Damn! What the fuck he was doing? です。このコーナーでは僕、僕まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。ラジオネームとうこさんからの手紙です。これは霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。 保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。 そこから見えるるとといいいうう恐ろしさを感じるようになっていってたと言います女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら彼氏の方の足がなかったり可愛いい女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか実害がなかったので気にしないようにするようになりました。 小学5年生くらいになった時でしょうか、1人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので、うっと惜しいと思っていたそうです。そんなある日、1つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、急いで1人で帰っていたそうです。 薄暗いからから少しの物音でも反応してしまい、怖くなってしまっていました。そんな時こんばんはと声をかけられたそうです。振り返ると、中年のおじさん、1人、家生まれのフッタ業界、そう話すおじさんに恐怖を覚え、断って去ろうとすると、腕をつかまれ、 送ってあげると言ってるじゃないかと。恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が、幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。 Well, I'm gonna get the fuck out of here as fast as I could. <laughs> See, I was ready that time. You h、yeah. e a r me? Check me out. I'm ready that time. Alright. uh We gotta go forward now. And we arrived at our beautiful destiny.、Oh, like、<laughs> yep. Let's get over here and see what they got to offer. Did somebody just steal my car? Oh.、Huh. Hello? I k n o crying. Oh, okay. Oh my god, I thought I was about to fucking get jump scared. Well, let's get the fuck out of h e Wait. This cannot be all. did Smoked at this machine.、Uh. Oh, my God! I probably wasn't supposed to use that food ticket for that. Second cassette tape. I knew it. <laughs> well, I'm assuming I ain't got nothing that back that way, so let's get into my whip and leave. Shape shit, chest, my、hey, Ay,、hey. Well, w e at the station now, so uh, you know, let's go ahead and enter that. So, boom. Aww.、Ah, h o Hopefully, Billy Toko not here n o m o r e I don't know his first name, I just know one of his names is Toko. t h i s a b e a u t i e flute. Stop admiring the fucking view. 今回もやってきました。ホラーな話。今回も手紙を読みいきますよ。ラジオネーム、東コさんからの手紙です。おこの人、前も送ってくれた人ですね。前回の話、とっても良かったので、今回も楽しみですね。これはいとこが確か中学生の時の、いとこは家族が病気になり、とても気を落としていたそうです。 いとこはその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います家族が病気になったけど何もできず苛立ちと不安で情緒不安定になり不登校になったと言います何もする気になれずただ空を眺めてはため息をつくそんな毎日を過ごしていたそうですしかしそんな彼女に唯一一つの希望がありました 親友の存在です。小学生の時に一同行した友達がおり、とても仲が良かったそうです。その子は、いとこのことを心配して、毎日家に来ては、いとこの苛立ちや不安に寄り添って話を聞いてあげたり、学校での楽しい出来事を話して、笑わせてあげたりと、暗い心を照らしてくれたそうです。いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。そんなある日、 今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていたいとこがふと時計を見るといつも来る時代より30分も遅れていることに気がします部活が長引いているのかもしれない今日は忙しくて来れない日なのかもしれないそう自分に言い聞かせていましたがチクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がしますと く る, ると1本の電話がかかってきたそうです。親友が交通事故にあったと。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め、生きる意味をなくし、たどり着いた先は自殺でした。誘われるかのように端から身を投げ出そうとしたのにいとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、また呼ぶ声が。 今度はそれだけではなく女の子の顔が目の前に現れたそうです。それはあの親友の顔だった。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出し、その場で泣き崩れ、自殺はやめたようです。それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず、その時、一瞬だけだったそうですが、いとこにとって親友はこれまでも。 これがらもかけがえのない存在だそうです。<笑> Oh, that shit scared me so much, I had a headache for the rest of the day. g e t the fuck out of there. Alright, so let's see what we didn't do here. We're g o go straight, we'll take this. Actually, we didn't go all the way to the top. We h i n k it's a parking garage, I guess. t o、so、go to that. Out of here. Oh, nope. Leave, leave, leave, leave, leave, leave, leave. Where the hell do you think you're going, asshole? I got something for your ass. You wanna m u r d my brother? Yeah, what's good now? What's good now, huh? the hell is this? Alright, l so let's go to the tape area and go see what we can do with this tape. Apparently, I was chasing down, I don't know what the fuck to call i t because I got to his ass and he was going to s hell. So let's get our ass back to the, the radio station. Let's see what they got on this tape. turn my headset down some because、uh, that tape is loud. in this call. まさきのホラーの話。はい、始まりました。ホラーな話、今回はどんな話が出てくるのか、手紙を読んでいきましょう。えー、ラジオネームとうこさん、またまたこの方ですね。 まあこの東コさんが送ってくれる話は幽霊の大まか話なので今回も楽しみですね今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうかこれは友人が高校生だった時の話だと言います家族が病院に入院することになり毎日病院にお見舞いに行っていたそうです その病院は総合病院だったのもあり、大きくて、医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だったようです。ちょうどその時期は、人事の時期だったのが、見たことのある看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。 いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違いますその看護師は家族がいる部屋の方から来たので何気なく家族にまた新しい看護師入ったのと尋ねるといや知らないよと決まりました自分の勘違いだったのだろうか 前からいた看護師なのか、違う部屋から来た看護師なのか、記憶をたどり、出てきた部屋の場所を思い出しても、やはり家族の部屋のような気がするけど、そんなことが頭に浮ぎりましたが、それ以上は考えないようにしていました。すると、隣のベッドの中年女性が声をかけてきました。病院だからね、いろいろあるさ。 そうう言と少し微笑み、アメを家族と私に一つずつくれたのを覚えています。とてもにこやかで感じのいいおばさんでした。数日後、見舞いに来ていたら遅くなってしまい、面会時間もあと少しという時間になっていました。トイレに行き、家族に声をかけてから帰ろうと部屋へ向かっていた時です。 家族ががいいる部屋のドアが開いたかとと思うとこの前見た看護師が出てきました。なぜかとっさに隠れてしまい、様子を見ていると、一緒に出てきたのは、家族の隣のベッドのおばさんでした。看護師と手をつないで歩いていきますすぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でふらっと部屋を出て行ったというので、慌てて追いかけました。 おばさんと看護師が見え、後ろからおばさん、おばさんと声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。看護師ももちろん後ろを繰り返ることはなく、2人で歩いていきます。エレベーターの前で2人が止まったので走って追いかけ、ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき、エレベーターの中でおばさんの腕をつかむことができました。おばさん大丈夫 そう言う言と看護師はこちらをぎろりと睨み消えていきましたエレベーターには何も覚えていないおばさんと2人だけで乗っており B2 のボタンが押されていました後から知ったのですが地下2階は霊安室でしたあの看護師はおばさんを連れていくつもりだったのでしょう <laughs> Run! Run! Wait, check our car. Everything looks clear, okay? Alright, let's get into this bitch and let's get it popping. Ah! My hand hit you as t w h y I d i d that. Ayo, what the fuck?! Nope, not even an area. Ladies and gentlemen, if you're enjoying the video so far, make sure to like and comment down below how many times that I got jump scared and if I scared you as well. Way to open the mailbox we've came here before. Ladies and gentlemen, I am scared to turn my ass around. So, y'all telling me, tell me if this don't look like a damn person. What even is this? Somebody comment down below what the hell that is. I'm gonna go search around the back of the crib, see if I can break in this bitch. I let my nuts hang. What was that, huh? Hello, you tuna. <laughs> E aí、sí. So that's what the v e n d i n g machine was for. Why did I have to feed a rat to know that?、I'm、not sure, but okay. We're down to the radio station. の、oh, you know? のホラーの話はい、今回も、Hello. ホラーなお手紙読んでいきますよ。 ラジオネームトーコさんからの手紙ですこの方お馴染みになってきましたね今回はどのような話なのでしょう最近知り合った同じバイトの子の話兄弟が入院し気持ちが下がっている日々その子は兄弟のためにと毎日病院に通い一生懸命看病していた すみません。いつもと同じ人ですよ、ね。ああ、やっぱりちゃんとトーコさんですね。あすみません。いつもと、書き方が違うので違う人だとた。ああ、すいません。続いね。いつものように、病院へ行くと、兄弟の担当医が部屋の前に立っていた。別室に案内され、 医者の重々しい口が開いた。もう長くはない。持って1ヶ月程度だと。兄弟の病室に行くと。とあ、すいません。あ変なところがカタカナになっていて。続きますね。病室に行くと、兄弟はいつものように笑っていた。 それからは時間があるときは少しでも病院に行くようにした。そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、医者に宣告されてから3ヶ月が経とうとしていた。その日はいつもより少し寒かった。病院へ向かう途中、小さな男の子に声をかけられた。お母さんと。違うよ。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 ろうとする私を見て男の子のお母さんが「疲れているみたいだけど大丈夫ですか?」と声をかけてきた「家が近いから休んでいってくださいと」と自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに気づきお言葉に甘えて家に少しだけお邪魔するようにしたお茶とケーキを出してもらい久しぶりに ほっと息をついて休んだそんな甘い時間は風のように過ぎ去っていったようだ。時間大丈夫ですかと声をかけられ、はと時計を見たときには面会時間まであと1時間という時間になっていた。ほんの少しいたつもりがそんなに時間がたっていたのか。ここかかから病院までは30分かかる すぐに家を出た挨拶をきちんとしなかったそう思い振り返るとそこに家はなかったしかし気にする暇はない急いで病院に向かっていると携帯電話が音を立てたポケットで小さくなった音に私は気づかなかった病院に着くとドアの前に兄弟に似た小さな男の子が立っていた 不思議に思って近づくと男の子がそんな風に言ったような気がした慌てて病院に入ったがもう手遅れだった私は兄弟の名を叫に大声で泣いたどうしてその瞬間かが私の中にスッと入ってきた感覚があった それから兄弟は私のそばで私をジャンプて思う。ずっと<音声><音声><音声> 最近このラジオの反響がすごくて嬉しいばかりですありがとうございますということで今回も読んでいきますよはい今回もおなじみラジオネームトウコさんからですいつもみたいに誰のお話か今回書いてませんねまあ読みますね両親なんて最初からいなかった そう思っている。弟を私に下がらないといけないそれだけだった私には弟しかいなかった友人も親戚も誰も私ののカタカナですね前の手紙でも 私の生きるタ私の怒りは全てに向いていた 簡単に手紙を書いた丁寧に見えるものすべてを取り込んでそうした手紙は相手に響く相手の読んだ時の顔を見るのが好きだ私たちの世 界, ち世界へごちそうへごああああ世界へごちそか ああやっっっぱりカタカタナ入ってると読み間違えちゃしく っ, った時できなかったことない。食う 苦しい。苦しい。And and ああ、苦しみですね。苦しみも悲しみもすべて忘れて、私と共にみんな行こう。私の周りでは、よく人が亡くなる。私のせいなのだろう。ほら、あなたにも会いに行きますよ。 下の方に何か書いてありますね。手紙読みましたか、まあ、全部カタカナで書いてありますね。手紙読みましたかですかね手紙…何でてでも手紙ってこれのことじゃないですよね。何のことでしょう手紙ちょっと探してみようと思います。 あったらまた次回読もうと思います。お前はまた次回読もうととうと思いま a お前はまた次う She'd do to me. All right, you guys. Okay,、hmm. four, two, seven, six. Check me out. Check me out. Alright, l now what the fuck? Hmm. Alright, l let's go ahead into my coin. Need to fuck around you. <laughs> We run fast, little bitch. We'll melt that popsicle. Whoa! got to Catch my fucking break. Wait a minute.、Nice. The corner. How's y o r n e y Master? Only k a w a 今回のラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけどなんと手紙ありました資料の間に挟まってて気づきませんでしたということで今回はこの手紙読んでいきますよ前回に引き続き今回はどのような話でしょう今回も毎度おなじみラジオネーム東子さんからのお話です 今回は、タイトルのようなものもあるようですねでは早速タイトルから、読んでいきまら、ょっとしたら、ちょっタイトルから、ちょっとしたら、ちょっとしたら、ちょっとしたったら、したら、ちょっとったら、ちょっとしたた It should be between some documents. They have to find it. Alright, it's time to go play Captain fucking Superman and look for these damn documents. h o l d up now. This might be not, it might be as hard as I thought it would be. Read this out loud and you'll know why your brother died. Wait a minute. The o n a t darkness of Tonal. o The bird's hot and the oldest sister. Damn, never、oh、mind. I'm gonna let y'all read the subtitles s then, because apparently I can't read fast enough. あそこに見えトコ。 Got him, e a h k got him, chill, chill. Oh, I, yeah. Is she drowning me? Swim! I don't understand what's going on. No! Game. Well, that wasn't really that hard. Who's Dr. o o c t Depression? Well, if y'all l i k e the video, make sure to like and subscribe.